まもなく7番線に早口線の東急大井町線直通各駅停車大井町行きが5両編成に発車いたしますこの電車は塩ヶ丘には止まりませんドアが閉まります手荷物をお引きくださいドアが閉まりますしばらくお待ちください無理なご乗車はおやめくださいドアが閉まります 手荷物をお引きください無理なご乗車はおやめくださいドーズアルクローゼン本日も神奈川県早町。 帰停所は小伊馬地域です。喫茶店、スエナガ、花火、二五センチに停まります。次の場所です。The, hey, wow. お客様にお願いいたします。郵政跡付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所では。 マナーモードに設定の。ね